いや前らが前ら落ととし た, た, たささーん、こんんここににちちちはーはい、私たちは私秋田大学イタークル、よさとせ歌舞伎と申します本日私たち2019年オリジナル曲「はい やりどころです私たちが皆様のよりどころとなり、えー、そこに集う方々を歓迎し全力の演舞で皆様を楽しませます、えー、少し初披露などでみんな緊張していると思うんですけれども踊、えー、りこ一同精一杯演舞いたします5000円お手拍子のほどよろしくお願いいたします 始まりの声賑やかに我らが皆のよすがへと。 ありがとうございましたものすごい迫力のある演技でございました